はいということで食べ歩きっすよ新大久保一応ね前回動画で、あのー、1万円企画やったんだよね一人ででももう30のおじさんがさ人で食べ歩きしてるとさ恥ずかしくてあと別にお腹いっぱいどうじゃなくてもう照れで中止したのよはいはいはい、はい、失敗ということ で, でも今回はねあのマイチンがいるから、まあ、心強いし二人でやっていこうかなとちなみに前回結構あれでした大変でし た, 大変でした もうシンプルに恥ずかしいあじゃあ今回それ超えられるようにとそうせめてねちょっと2人でね<笑>ちょっとやっていこうかなとまあ毎日も好きなものだけ食べてもらって、はい、で2人と合計で、まあ、1万円超えたら OK という、まあ、緩い曲でいきましょう、はい、えちなみに毎日はこの新大久保の中で好きな店とかってあったりするグッレチキンそこのチキンがめちゃめちゃ美味しくて、うんうん、おすすめの和食です、ね そこはあの韓国チキンとかそういうヤンニョムみたいなそんな感じそんな感じそんな感じ で, すでなんか種類で何個かあってみたいなとあえずじゃあホットコ行こうかホットコ行こうジョンの屋台そ<笑>したら蜂蜜 チ, チーズホットグと俺モッツァレラチーズホットグこれ300円でポテトモッツァレラ米ハットグ合計で1200円はいかなあはいお願いしますいただきます、はい うううううううんんんめちゃくちゃゃゃくくまいいいいこここれれれのの、えー、きつかかもも重量が半分じなないにないよそそ<笑>マジおえーチズほっとくかなっといただきます。 あ赤赤いかっあかわあいあうま今日もったいあ小麦粉がさ、多いじゃん満腹感がやばいかもちょっと毎日も食べるそれ食べてみましょうおいしいめっちゃうまいあったまる<笑>寒いしねうん確か<笑>に満腹感うん絶対そう やばいんだよい逆にこれやめっちゃ安いよだってこれ10回繰り返すんだよ金額で言ったらああやばくないでも世の中のユーチューバーさんってすごいことしてんねこれ、これでも1時間無理かもしれない頑張ってくださいよラスカーさんしか今日も希望がないんで<笑>多分僕次の次ぐらいまでしかいけないです<笑>うん とというこで画面外だけど一応毎日も完食ということで1巡目まず1200円かこれで1200円やばくないお腹いっぱいお腹いっぱい<笑>韓国おでんとかあったよあ行きましょう行く揚げおでんいやトッカルビ一番コスパいいぞ<笑>一本400円だからトッカルビ4本行こうかなこれ 三本食うよここでもう稼ぐしかないんだよ気合いが全然違う<笑>だって俺もう前回失敗したから怒られるよ次成功しないと<笑>でえっとおでん2本とトップカルビを4本と、はい、もち米チキンズの台を一1つ で,、はい、であと揚げおでんも追加でいただいいですかはい、はい、3300円1200だから4500だありがとうございますちょっと2軒目の乾杯で<笑>うん うまいけど重、がっつり上がってるねこれもうこれ結構重いぞめちゃくちゃゃくく甘ないですかタレがすごく甘くて甘いのか、うん、でなんかプラスさ中にお餅みたいの入ってないうんうんうん餅と揚げ物とお肉と最高に重いよ<笑>いこれまずちゃっちゃか食わないと帰れないね、うん 味は最高なんだけどね<笑>でも俺今めっちゃ幸せですようんまだいいっすよね後できつくなってくるだけなんで後半がね、うん、絶対この客を嫌になるでもこれで千六百円かおでんいってみるあ、食べたい食べたい会員しなきゃいけないのがしんどいなこのルール、うん、これはプサンおでんだね、うん、いただきますこれなんだこれ なんか練りもんだねん、美味しい。うん。どう、さんおでんのお味は。あかまぼこ。あ、うん、近いね。柔らかいかまぼこ。全然想像してた。油揚げ系かと思ったけど。全然かまぼことかに近いかもね。うん、めっちゃ温まる。いくだけっていい、うん。お腹いっぱいだわ。いくだけっていいですか。 お腹いっぱいです<笑><笑>このお店の分食べ終わったらさとりあえずチキンかね、うん、あのジョンジ死んじゃう早いとこジョバンジェかいと死んじゃう早いとこョンジかないと死、うんじゃう早いとこジーョンジああだし出てんねさっきさおでんの中にもなんか上海海かなんかわかんないんだけど、うん、カニが入ってたんだようんうん、だそれでだし取ってるっぽいんだよねだうまいカニのだしがうんうん、うん、完食でございま す, すこれいってみます<笑> うんうんうんなんちゅうかなソースがさケチャップとマスタードからさカットクの感じなんだよねめっちゃかけてます美味しいんだけどね<笑> 差, が差がさ難しいからうんそれは煮るっすよね味もうんでもやっぱ揚げてるから食べ応えもすごいし、うん、これで2本で400円は相当安いと思ううんうん うん、うん、これなんだこれが淡水浴だこれにかけるん だ, だあんを分かんない俺が食べようじゃ、はいうわーうまそうだけどヤバくないこれマジボリュームすごい珍しい匂いするけど癖のある匂いうん なんかね柑橘系っぽい爽やかな香りがして、やっぱ日本の料理じゃやっぱ食べたことないような味なんだけど、これはこれでねすごくうまい。ちょっと苦手な人は苦手かもしれない。あーうん。俺は全然美味しいんだけど。うん。うん。うん。うん。うん。でも満足ですね。毎人がそのサイダーを飲み切ると。 合計で4500円か4500円ぐらいそれで会員しましたあしたアジ<笑> 1話で2 4 8十円ここで取りやすになったら2話分以上分かないとダメだねじゃあ行ってみますかということで、はい、撮影許可もらったんでこれ ね, ねグッネチキングッネチキングッネチキンでキンじゃあまあどただいて頼もうかじゃあチーズボール1つとクリームチーズボール1つとオリジナルチキンとヤンニョムと えー、カルビの王様チキンをハーフで骨なしでマンゴージュースあとウーロン茶でお願いします、はい、今一応注文してメニュー表下げ下げてもらったから、はい、じゃあ会見の時に超えてんのか超えてないのか計算してみよう、はい、今4500円いってるから、はい、5500円いったら勝ちよ、はい、あこれでも終わりだから<笑>すすお疲れ様です<笑>めっちゃ好きがすごいな<笑><笑>ありがとうございますは い, はいありがとうございます していただきます。ものすごい熱いをいただきます。<笑>チーズがね、やばい。<笑>でも、やっぱ生地が、なんかほっとくみたいに、やっぱ甘いから、甘じょっぱい感じ、チョコレも。 クリームチーズボール。クリームチーズボール。こっちはほぼ甘みなくて、しょっぱい系というか、うん。ボロチーズって感じ。どっちもうまいけど、どっちも重い。めちゃくちゃ揚げ物だね。うん。うん。こっから俺ら鶏一羽半分食うの。何で言ってる？ うん。オッケー。うん。もう。はい。カルビとオ、はい、あ、ありがとうございます。ますでまずこれがヤンニョムでしょ。でこっちがカルビのやつオリジナルと。これ半身だったらいけるぞ。これいけたぞ。どれでオリジナルから？はい。いただきます。全部お す, す うまい唐、まあ、揚げっていうか素揚げあうまいちょっと何ソースかわかんないんだけどコチュジャン系でも甘いこっちは多分辛い普通のソースだよねあうんうん甘い甘 い, 甘いシナモンみたいな 辛辛くくななないいですかそんな辛くないラスカルさんの、ね、そんな辛くないがねあんま信用できないです、ね、いやマジそんな辛くないって<笑>ああ う, うまいわ王<笑>様カルビチキン<笑>焼肉のタレみたいなの<笑>結構ねパンチはあるねこの焼肉のタレ感がすごい取<笑>スってくるうまいんだけどねちょっとこれアンニョンもやってみよう<笑> やっぱ甘い。シナモンもすごい使ってるから、なんかあの、マックのハップルパイみたいな香りする。シナモンの。あはいはいはい。うん、はいはい、うんうんいや。美味しいけど、本当にやっぱ韓国っぽいなーっていう味付けだね。辛味はそこまでないよね。はい、うん。これがサービスコク。お、サハンバーガーとかで食っても美味いね。うん、う ま, いうん、うまい。お肉もさ、満腹感にやばいんだけどさ、なんかやっぱ甘ないとさ、食欲湧くよね。うん。うん いけるかなこれ一回思い出そういつものやつを重い<笑> では ま, た1回また本気出すわお水もしっかり用意しまして、はい、よしじゃあ一回これヤンニョムの方だけ本気出してる人片付けろ一回よしうんうん<笑> 1個お願いしていいパセリ食ってくんね、はい、パセリはいきますこれ食えないんだよねんんんんんんんんんんんうん<笑>うんうんうんうんうんうんうん うんうんすねうん何お前あとでも八個にトッポギのみだよリアルです今からこれなこれいやこれトッポギがなくなったよ<笑>夜ご飯何食べるのマイトガサママイトガサマうん こういうとこ。うん。すごい。なくなった王様チキン。すげえ。あとデフォルトのこのチキンだけだね。っ思ってたより一万円聞こえて違うなもっとヘラヘラすると思った。もう、もうちょっと気楽なもんかと思ったけど、全然きつい。おすごい。うん。なんお腹いっぱいすぎた。最後ぐらい見ててくれよ。最後にこうなったら教えてください。 最後でうんいやいやなんとかグンネチキン食べ終わりましたよいやまだ分かんないの超えてるのが可能性あるんですねあるでしょうそしたら一旦これでお会計して下で発表しますか はい、ということで今軍歴チキン食べてきましたけど、毎日合計の金額は計算して終わりました。はい、終わりました。ちなみにじゃあ、えー、とこの軍歴チキン合わせて合計いくらですか。今回の合計ははい一万一千七百四円になります。ありがとうございます。超 え, <笑>えれる。やった超えれた。意外と行ってた。意外とね、まあドリンクで多分三百円ぐらいだろうから、タ、うん、人ともで三杯たまるのか。うん、俺がウーロン茶二杯に、まあ、飲み分してもね。 飲まなくても。 ギリっってたっ て, 言ってたこといやーちょっと改めてさこれ新大久保でこの企画やったらさコスパ良すぎるねちょっとそれ改めて思ったわ2000円あれば普通の人は絶対食い切れる好きなもんいや俺正直マンチリそんな食ってないと多分見てる人は思うけどかなりに助かったホットクとかも量多いじゃんで多マ前チリなかったら俺もっと死んでた最後のチキンもヤバかったっで最後のチキンはんからあのもうーブンモードだったもん完全にいい顔違ったって思企画じゃなかったこの企画がもし反応良ければ、まあ、新大久保に限らずだけど だからどっかしたらまた食べ歩きしようよまたしましょうなんか小越銀座とか行きたくないあっいいっしょそういうのも行こうよね<笑>まあねとりあえずそんな感じで、えー、ぜひね新大久保もうどのメニューどの商品食べても安くて美味しいものばっかりですんでまあね、気になる人はというか、まあ、もちろんね YouTube っていう方は結構もう行ってる人多いんだけど、まあ、改めてねこの新大久保で美味しい料理食べてみてください、うん、はい、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました、えー、この動画と思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします 寒くて手が出ないんだけどじゃあ皆さん、次の動画でお会いしましょうじゃあね、あ帰ろう<笑><笑>